踊り子隊さんの演舞ですお願いいたします会場の皆様こんにちは東京都からやってまいりましたテンシバフェスタ踊り子隊と思いますあの今日は元気よく演舞させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします本日は足利よ子こい開催誠におめでとうございますそれではまず1曲目まいります1曲目は日本全国ふくの神という曲を踊らせていただきます 皆様のもとに服をお届けに参りますので、ぜひ服を受け取っていただきますようにお願いいたします。それでは踊り子、気をつけ<笑>お客様に礼よろしくお願いしますはそれでは参ります。日本全国… 皆様福の神がやってまいりました皆様お手拍子お願いいたします はい「はいはいああぬぬん 「ぐいっとまわれはぐるっとまわれば」「はるっとまわればぐるはいはわれば」んだか「はいはいはわれば」 ーーはいません、改めまして、えー、東京都東村市から参りました、転写バフェスタ踊り子大です。えー本当に